部落致命相関事件について解説するシリーズ第2回目もここからお話しします自転車が部落致命相関を復刻したというふうにね、いまだに報道されたり twitter とかで、ね、sns で言われたりするんだけどもそれは正確じゃないですね自転車が復刻したのは全国部落調査です全国部落調査っていうのは今からもう80何年も前 1935年に作られた本ですでいわゆるブラック地名相関事件というのがあったのが1975年ですブラック地名相関がどうやって作られたのかっていうことは、まあ、長らく謎というか、まあ、知ってる人は知ってたんですよね当然ブラック地名相関を作った本人は知ってただろうしで当時ね地名相関事件で急断した解放同盟の関係者の一部あるいは学識経験者 の人々は知ってたんじゃないかと思うんですねただ公園なんかでね、そういうことをテーマにするときにブラックチ迷走関事件の元となった本についてはちょっと言えないみたいなそういう言われ方がされてたそうなんですねだからその点についてはね、ちょっとタブーになってたんだけどもそれについて事件者は完全に解明したという経緯があるんです じゃブラクチ名相関どうやって作られたか、まあ、そもそもブラクチ名相関の中身がどんなものかっていうとブラクの、ね、まず地名ですね昔の地名そして現在の地名現在っていうのは1970年頃のの、ね、地名ですねあとは世帯数人口そして主な職業ブラクチ相関自体は、ね、もう燃やされてしまったのでおそらくもう残ってないんじゃないかと思います。仮に残って ていたとしてもまあ、私が手に入れるのは相当難しいんじゃないかと思いますね。だから、内容についてはもう想像するしかないんですね。でも、おそらくさっきので間違いないんじゃないかと思います。で、その全国のね。5000何箇所の部落についてじゃあどうやって調べたのか、その作った本人はまあ、全国のね。部落を探訪してコツコツと作ったみたいな言い方をしてるんだけども、実際は違いますね。 元となったのが全国部落調査です全国部落調査はですね戦後に売られてたんですね古書店なんかでそれを、まあ、探偵更新所なんかが手に入れておそらくはね本田秘密探偵社というね、まあ、今は存在しない会社ですねそこが持ってたものを坪田義次という人この人が手に入れて 図書館に足しげく通って、全罪地名を特定していって、そして書籍化したということになるんですね。それが1970年ぐらいですね。で、それが、ブラック解放同盟に見つかってしまい、えー、休断されるという、まあ、そういった経緯なわけです。 元ネタは全国部落調査があって、それがね、えーとまあ、写しが作られて、それがなんだかんだで坪田義次の方に回ってきて、坪田義次さんが部落地瞑想館を作ったという経緯になるんですね。 じゃあその元となった全国部落調査がどんな本かっていうことなんだけどもまあ、これは出版禁止がされてるんだけどもまあ、あるところにはあるじゃろうみたいな感じになってますねたまにね私に問い合わせてくる人がいるんだけどもこの全国部落調査冒頭にこんなことが書いてあります本調査は最近融和事情の積極的計画化にあたり これが基礎資料として昭和10年本協会が各府県に紹介して最近における部落の調査報告を受け、これにより若干の集計表を作り、ひとまとめとして当社に付したものであるえ財団法人、中央融和事業協会ですね。で、これを作ったのは政府の外郭団体です。で、それが各府県に、ね、問い合わせて作ったっていうことなんで、まあ、これはね、 もう当時、1935年、当時の日本政府が作ったというふうに考えて、まあ、差し障りないわけです。ちょっとこの歴史の経過を見ていくと、1922年に全国水平社が結成されるんですね。それより前にも、こういうブラックの一覧みたいなものは作られてはいたんだけども、府、ま、県、あ、単位で、ね、まとめてたっていうのが実情です。で、目的はブラック改善事業のために使うということですね。 でそれがですね1922年全国水平社が結成されると水平社はですね 全国の部落を把握しようとするんですね例えば宗教団体信州大谷派ですねそういうところに問い合わせて大谷派っていうのは各地にいわゆる絵タデラがあるんでそこに関係する部落の地名というのを水平社が収集してですねまとめさせたっていうこともあるんですその水平社の動きに対抗するように政府が融和事業を始めてでそのためにまあ大正時代にまず全国の調査が行われて一度作られてるんですね部落一覧がそれについて 聞いた。私は手に入れてないですけども、1935年の全国部落調査もそういう一環で作られたもので、まあ、これが最も掲載数が多いんですね。じゃあ5300箇所ぐらい載ってるのかな？ただまあ、これについてはですね。あくまで当時融和事業の対象と認識された場所ということです。 まあ、ほとんどは、おそらくは江戸時代の先民、江田に由来する地域名が書かれてるんだけども、中にはただの貧民地区だったり、まあ、他の先民に関する地区だったり、あるいはこれは関係ないんじゃないかなと思われるような場所まで書いてあるという、まあ、そういう内容の本です。 よくね、この地名が分かれば、じゃあそれで部落は立ちどころに分かるかと、これね、去年、裁判所もやってしまったんだけども、本籍住所をね、照合したら、じゃあ そ, こそれが差別される人だというふうに分かるのかっていうと、まずはっきりして裁判所の判断、間違ってますからね、えー、あくまで部落っていうのは、ある地域があって、まあ、村があって、そこの枝子っていう形であることが多かったんで。 全国部落調査にはですね、まあ、せいぜい大技、小技が書いてあるんですね、中にはまあピンポイントで部落の地名って書いてあるんだけども、それも地元の人しか知らない、あるいはもう今はもう使われてないような地名、あるいは俗称だとか自治会の名前だったりするので、そのことで直ちに、じゃあここは部落だというふうに特定できるものっていうのは少ないんですね。でほとんどについてはもうその部落のののある一定の地域の 結構広い範囲の地名っていうのが書かれてるので。 もうピンポイントですぐにこれを見たから、部落は特定できるっていうことではないんですね、実際はいろんな昔の地図と照合したり、地元で聞いてみたりだとかっていうことで特定しないといけない、ただ、なんだかんだでね、あの林保官の場所とか、解放同盟の支部の場所ということで、すぐに分かってしまうっていうことが多いです、だから全国部落調査で分かるというよりは、同、え、和、ー、行政の施設だとか、あとは解放同盟の支部、そういったもので分かるというのがまあほとんどの場合。 現状ですね全国部落調査なんだけども、まあ、そもそも事件者が手にに入れたたののは社会事業大学の図書館にあったからですだから今はね古 書, 店古書店で見つけることはほとんどできないんだけども各地の大学なんかには所蔵してるところがあるでも社会事業大学にあったものはもう完全にねあの僕はコピーしたせいで、えー、また封印されてしまったんだけども例えば解放同盟がねもね 持ってる可能性もあるんだけど。でも、あの片岡さん、副委員長の人はうちは持ってないって言ってたんで、解放同盟はひょっとしたら本当に持ってないのかもしれないです。ただ、人権連共産党系の団体ですね。あそこは持ってるって言ってます。人権連のね。関係団体に部落問題研究所があるんですね。京都のそこはあの持ってるっていう。風に言ってるので、まあ、ただ持っててもそのことについてはあのあまり触れなかったというか。 あのちょっっとタブーになってたんでしょうねただそういうものをですね、まあ、確かに存在しててで、研究者が見てたっていう形跡はあります、それはブラック問題関係の本だとか、あの行政資料なんかに、その昭和10年、1 9 3 5年の調査結果ということで、どこそこは何件ということが、まあ、引用として書いてあることがあるので、おそらくまあその存在というものは、ごく一部の人しか言及してなかったっていうだけのことで、あるところにはあるじゃろうみたいなね、 そういう状態だったっていうのはまあ前々からそうだったわけですね。ということでえ全国部落調査部落致命相関というものは、えー、そういうものだということです。まあ、ここでもう1回強調しておきますよ 自転車が復刻したのは1935年の全国部落調査、部落地名想館を復刻したわけじゃないです。で、部落地名想館っていう本は政府の外郭団体、まあもう言ってみれば政府が作った本を、えー、そのまま使ったというものです。でね、部落地名想館というこの書籍の名前について、これは 坪, 坪田義次が 作っったもののていうのが部落地名相関なんですで他にも似たような本があるんです、大阪のブラクの地名一覧だとか、まあ、日本のブラ丸徳文部地名とか、なんか童話地区一覧というような本が他にもあって、そういうものもね、まとめてブラック地名相関っていうふうに言われてます、そのブラック地名相関っていうのは、なんかもう便利的な呼び方になって、そのブラックの一覧みたいなものをブラク地名相関っていうんですね、なんかもう一般名詞化してしまってるんですね、ブラク地名相関というのが。 ただ、そこにね、共通するのは、元ネタは行政資料だったり、まあ、政府の刊行物だとか、そういうものです、あと解放同盟の資料だとか、例えば大阪のブラック一覧なんかが売られてたんですね、で、これを買ったということで、糾弾された企業っていうのがまた結構あるんだけども、でそれの元ネタっていうのは、実は解放同盟が。 行政ね、大阪府にその、まあ、交渉のための資料として出したものなんですね、それが巡り巡ってブラック一覧として売られてたっていうことなんですよね、だからある意味理不尽な話なんです、ブラック地名相関って元ネタは全部政府の出版物だとか行政資料だったり、解放同盟が作ったものなんです、ただこのことについては、もうはっきりとはもう言えないという状態になってるんですね、タブーになってるんですね。ただ地名 事件の当時、その大阪のブラック一覧を買った企業については、いや、これ、もともと解放同盟が作った行政資料じゃないかと。 それについてブラクチ瞑想館だって言って、うち糾断するのはすり筋違いじゃないかっていうふうに、まあ、反論した企業もあったんだけども、もうそこはもううわーということで、また解放同盟の人たちがね、もう有無を言わさず発狂してですね、それでもう押し切られていくっていう状態になってるんですね。だからそういう理不尽な思いをしてる企業っていうのも、実は結構いっぱいあるんです。ちょっっとここれはは余談なんですけども部落地迷走官を作った坪田義次の人は 解放同盟にね、このドナドナされて、それで糾弾されたんだけども、じゃあその後どうなったのかっていうことなんだけども、坪田義次さん、まあ、解放同盟から糾弾されるんだけども、その後ね、ちょっと行方をくらますというか、行方が分からなくなるんです。まず解放同盟の矛先が企業とかの方に向いていったんですね、あとは行政だとか。だってね企業や行政相手にすればそら お金になるんですよねでも坪田義次っていう個人相手にしたって解放同盟は何の得にもならないわけですだから解放同盟はだんだんその坪田義次本人からは関心を失っていくわけですだから坪田義次さんにもお呼びがかからなくなるんですねでその後ね一説では坪田義次さんは青函連絡船の船から身を投げたというようなことがね解放同盟の書籍には書かれてたりするんだけどもこれはねおそらく私は違うと思いますね 少なくともね、僕は承知している限りは、坪田義次さんはこの人、あの姫路の出身なんです、兵庫県の。で、おそらく、ブラック致命の後は、もうき里の姫路に戻って、まあ、奥さんと、まあ、あと家族と一緒にひっそりと暮らしてですねで、おそらく20年ぐらい前に亡くなってると思います。で、家族にも自分がね、そういう事件 の, この当事者、張本人だっていうことは話さずに、それでまあひっそりと余生を過ごした。 とといいうのがおそらく真実だと思います。僕も絶対こうだっていう確証はないんだけども僕はその可能性が極めて高いと思いますね。ということで、えー、今日はブラック致命相関全国ブラック調査とはどういうものだということについて解説しました。